えー、配信の状態どうでしょうかマイクとかゲーム音声とかね何時ごろ開始でしょうかが聞こえてるから多分大丈夫かと思いますと、本日は、えー、と5対5のツーライフ制え複、ー、と、キャラは、えー、自由で自由考えてるって感じですかねはい<笑>まあ なんかこのルールが結構定着しつつありますら<笑>すごいね楽なんですよねいろいろとしかしこれワンピー側強いなワ ン, ンピー男さんもいますし強いですねこれね まあ強い強くなっちゃいますよね自分で言ったーはい<笑>まあそれは当然でしょうさすがに、はい、<笑>さあじゃあえーとこの試合終わったらオッケーです準備整ったので、はい、えー、と開幕しのぶさんと池袋デブさんはちょっとお集まりください<笑>さあこれがラストの試合ですよご期待す v あ終わったー<笑>もう終わっちゃって はい。じゃあ、あのー、リセットしますか。はい。じゃあ、皆さん、あの、そろそろ始まるんで、集まってください。そう。スいさんが、エというわけでですね、えー、1P 側1番、ぶさん、2P 側1番、池袋デブさん、座ってください。 えっと、なんだっけーーあ、2P が奥ね。1P はい。で、1P 側、えっと、杉さん、男さん、友沙さん<笑>、と、2P 側、デレローさん、京さん、アく君も、準備しといてください、えーえー2。2ライフ制でキャラ自由です。はい。はい、全う同じ、まあ2回とも同じでもまあいい。はい。じゃあ、えー、というわけで、第5回。 第5回、木曜東西戦、よろしくお願いしまーす。というわけで、最初、えー、しのぶさんは、あのー、本当の名前は、なんか、結構お、オフレコらしいって。<笑> あそうこれ、あの大山的にはねあの、忍っていうサード勢もいるんですけど、あのー、今、そことあの違うプレイヤーなので、そうです、ね、サード勢の忍さんとは違います、はい違いますはい、この忍、よう忍あの、仮の姿らしいの<笑><笑>いろんな意味で忍んでるらしいの<笑>なるほど、はい、さあまず、あっ、これ、2P 側、池袋デブさん、S バイソンですね。<笑> S バイソン、S、バイソン。ちょこちょこ見るんですけど強いんすかこの S バイソンあ、S、バイソンはですね、<笑>その、まあ…もろ刃の剣なんですよね<笑>その、ただ、戦法としてはショ<笑>、はいあのー小ストレートを連発するだけなんですけどさすがにバイソンだとゲージないと渋くねとは勝手に思っちゃうんですけど、厳しいですね。<笑>基本的に厳しいなるほど、あの、X バイソンにないものがかなりあります。 あー<笑>コパン連打ヘッドで前だった<笑>さあ続いて現れたのは杉さんですね杉さんまあでもえねガイルでもいいですからねそうさあ杉さんは何を選ぶのかおガイル ガイデンスパイス意外と難しいよ。おお、これはやっぱり sbys s… バイスを s バイソになってしまうのか。S… あー、C? やってしまいました。アルスーパーでやれ<笑>いやっていうかね。これはちょっと自らの首を締めに行った形ですね。 これ断然 X バイソンの方がいいのにこのゲームのミラーマッチよく分かんねえな俺ともあーあの、突っ込むだけです<笑>突っ込んで大パン重ねてそう突っ込んで大パン重ねるのがすげえ強いんですよなるほど、はい、要する前のめりのやつが勝つとはいそうです<笑>激しいですね開幕はいまあ、まあ、あとお互いエスキャラなので、はい、まあ、普通につかみループああ確かに、ね、ないかけできないですか<笑>ですがお互いなんかつかみいきませんねあんまりね もうなんか、ストレート強すぎて投 げ, <笑>投げに行くとかいう次元の話じゃない気が。違うね。<笑>これ、違う次元だよな。あ、タンパああ、掴<笑>みに行った歩きのが早い<笑>さて、バッ…俺かよ<笑>。 えー、さて、続いて現れたのが3番手の男外部ですねさあこれはどっちも使う男くんの方がままあ、まあキャラス特性知ってるのかなって感じはしますけどもうわーさあまで切って投げるヒトラーのねガッとしたくな、ね、エースキャラにはやっぱりほら や, やっぱ投げなんだな<笑>投げなんだなこれが <笑>杉さんから味方ながらむかつ動くと言ってますけど<笑>チーム戦だから<笑>チーム戦だからソニックのストレートの相打ちだけ見るとなん か, んなんか違いすぎるだろうとか思ったりしますけどそうですねーやっぱ案外やれるということなのか一生それうわ ー, うわ ー, あーサマーって生きのいいサマーが<笑><笑><笑>あーでもう俺なのかすいません ったがいいっすいませんさあピ、えーとチームの方は、えー、次はデルロさんですねーさあ実況対決ですねいつもお二人るころにさあデルロさんはいつもは龍ですが今日はプランカでいいすね 対する男さんはちょっとなんかガイルに戻ったんですねさあヘビースターブが当たってまずは1本目はえ男さんがお願いっしました男さんはもともとガイル使いなのでまあこの辺はすごい分かってる感じですよね さあリバラン当たってそこから噛カミツキやばいって悲鳴聞こえてますねさあ二本目はデンブレスが取り返して さあ、もう70秒でもう残り越えたいところお互いますがここからダブル様出てしまうでは次ツーピーチーム、えー、京さんお願いしますさあ続いて出てくるのが、えー、と京さんの竜ですね さあ100年遊べるカードさあおーっと裏切った<笑>さあゲージが欲しいところではあるがガイル使ってる身としては全然100年遊べないカードなんですけどここ<笑>にガイル有利なのこれゲージたまったあと。 手<笑>物見ちゃうとちょっと痛いや<笑>あれ記事にしちゃうとさすがにですけど<笑>やれるもんなのかしー<笑>いら もう単発当たったらこけてあげてよあのスーパーコンボさあ続いては 友田さん、のチュンリーですね、女女が来ましたね、女が、女なんだけど男なんだよな、はい、ちょっとピヨって投げる、はい、投げて、これはガムってますね、はい、うわー、うまい、はい、あ大先スだったね。はい<笑> うま い, 上手いただ竜巻がないそうあれね台、話に緩くなっちゃってる感じがしてね台になっちゃうんだよねああなるほど正月 そ, そう押してんだけど台になっちゃうってあるこれもよくやりますっていうかリヒットになるのがやばいでしょ今<笑>そう、ね、なんで<笑><笑>さて<笑>女しっかり落としてあせこれはラッキーだが全ェゲージが溜まるよ うわー 怖, いー怖い怖いマジ怖い<笑>波動拳<笑>波動拳じゃねえよ<笑>飛行拳ここ<笑><笑>シン ク, シクってさあただゲージ状況的には準備が有利<笑>おっ照出るトリカはいいです、ね、<笑>さあゲージを前にダウンして裏から投げるこれはもう一回投げるもう一回投げる からのおらファイヤー当たるファイヤー当たっちゃったか、うんうん、ちょっと動きたくなりましたもんねあそこねあ確かに動きたくはなってことこでしたけどね、うんうん、さあ開幕下上がって気候モード波動波 動, 波 動, 波動<笑>さあ画面端はあっ<笑>やべえ球の打ち合いでうくぐっ近づいてくるぞダイヤしで落とすうまいうまい い や, ーいやー怖いな<笑>これは怖い投げる<笑>これはが惜しかったですねあー<笑>見て<る>ー<笑><笑>あーいやー優しいバルログ出ましたね優しいバルログ出ましたね<笑>ハクくんハクくんもねいろいろ使うんですがそうです、ね 基本的に使うキャラが結構そのーうんあの結構ね弱いキャラになりがちなんですよ、ね、なるほどそうお一発目からいきなりキャミーがさあ早速<笑> 2キャラ持ちですはい、まあ、同じでもいいというルールそう で, す、ね、ですが女対決はいノータイムでキャミーを選択さあキャットファイ ト, キャッ ト, ファイト どっちのメスが勝つかうまいフーリガンからのこれは表だがキャノンスパイクうまいなーこの女強いやっぱりねキャミは、ねえーは女なんですけど結構ぞ男属性が強いキャラなんですよね突っ込んでいくはいはい まあ、女版本田みたいな感じです女版本田<笑>よくわかんない、ね、<笑>本田かないやしかしね、えー、やっぱり突っ込み方がねやっぱうまいんですよ、ね、う今のはグロい<笑>今のはグロい<笑>がリバサイスさあチュンリーきついぞこの 前, この前上手 い, なーいやあうまいなこれがハクキャミン 最近ちょっとキャミー業界盛り上がってますからねキャミー様がっていいうで結果出してさあ続いてはリュウさんリュ ウ, リュウさん1キャラ目ですねさあ、キャミーに対してリュウさんは何をいくかというと まあ、龍とかですかねそうですねまあ、龍使ってるところ見たことありますかねお、まあ、白い龍ですねキャミーには玉キャラで す, キ ャ, ラ、はいですね、キャミーには玉キャラで す, ラで す, ラですあっおーちょっと危ねえよく勝利で返した右下してで右側にスパイラ ル, イラルだなは勝利が出るうわっこれは が、有利がからの表、投げる、強いい、やね、これ、マジね、食らうんだよ、怖くて、あの場合になると、やっぱね、なかなか難しいですよね、うん、重ねにねキャノンスパイクとかやってくるから、えー、ビビっちゃってね、なかなかね、縮こまったところを縦かけると、ねね、投げがね、よく 通, る通っちゃうんですよね。うん 中距離もね技の振り方うまいなハクくんこれはおいしいしゃつダウン取って引き攻めきダイヤットいらしいやはりこの辺の間合い管理はやっぱりリュウさんもしっかりしていますね昇竜系昇竜系にやばいー、はい、ピヨってシエの直行コンボい や, ーはいや終わるときは一瞬ですからね このキャミーはホントに火力高いんですよ、ええ、<笑>高いすねやっぱホンダなのではホンダなのかもしれないなそういう意味ではさあ続いてぶさん2キャラ目ですね<笑>さあぶさん何が出てくるのか<笑>さて結構ワンピー側強いなーって思ったんですけど意外とうーんまくられてきてますねい、うん、あ さあここで緑の竜を選択したぶですがフーリーガン決まって投げる白に強い白に強いリーガンキャノンで追ってくるうーバックジャンパー弱めてるぞとそうっすねここからさ厳しいが あそうっす ね, ーーうっすねもうね中足ブンブン振っていい間合いです ね, そうっすねう体力体力です、ねはい、さ忍さんうまい<笑>忍さんを翔竜見てるルーリが見てから昇竜<笑>うわラッキー交差してしゃがんでよけたぞさあ忍ムームがーうまいーー行き見てから見て、ね、あれ見てるのやっぱ見てますか 真空キャンセルだからガードで OK でしょうってことですねお、台足を絡めたところ、ね、さあめぐりああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいあああああああああああてあうああああああああああああああああああああああああああああああああ 投げて内足いやーーうまいきついぞーこれハッキャミー3連勝ですねさすがハクニーといったところがさあ続いて杉さん2キャラ目ですね何が出るかな何が出るかな常識的に考えればガイルなんですけど も,、えーけどもえー、彼はもうそんな狭い世界に生きてる人間ではないので そんな狭い水槽で泳いじゃいねえぞとは。泳いじゃいないほら。<笑>もう動いてないじゃん。エックスかエックスかで、ね。そうそうだね。あれ<笑>もうそもそもエクスかエクスかで迷ってたのね。あガエルガエルはもう半値もう試合にいない。なかった。<笑>いいっす、ね。アウトオブガンチョでしたねガエルが。そうですね。投げられて。多分ガエルああガエル有利ってのを知らないんですかね多分。いやもうもう杉さんもバイス一本で行くぞと。そうそうね。笑われるでしょうね。はい。<笑> でもねーこれむずい意外とねむずいんだよこれうそう、まあ、グランドで突っ込んでいけばいいんだけどなるほどおいしいよ杉さん、うん、グランドが刺さる、うん、おわおわおわ削り殺しー杉さんといえばこの短波、ね、はい、はい、短パンチ短パンチの申し子、はい、うわグランドさすが短パンためすぎのなになに恥じぬ戦いぶりですね、えーえー 出してからタンパ出てくるねあ、そうそうそうそう<笑><笑>そっちなんだって思っちゃっそっちか い, いそうで、こ、このタンパンチもねクレイジー貯めるために打ってないですから<笑>ちなみに言うともう当てたいだけだそう、当てたいだけなの<笑><笑>あーキャノンで撃撃よくガードしたナイスガードだが、裏からけ蹴られる次に 次, 次にもね、着々と成長してますからねそうですね、はい しかし面白い具合に刺さるなこれうまいうこれはあかかん。短波切られてフーリーガンやばいぞここら置き攻めがやばい思ってフーリーガンあっという間に追いついた投げる投げだよねーうますぎなんだけどマジでうますぎだなー、はい、さあ男ん、2キャラ目ですね バイソン地獄嫌<笑><や>です<笑>なぜバイソンが並んでしまったのかさあ続きて D 君のは男君2キャラ目バイソンですねゲットできる<笑>キャドには押し寄っておーくイジー。割って入るさあおっとこれは いやこれこれいれい や, ーいやーでも当たってたらねだいぶやばかったですからねーうんこいちゃうのそうかーバイソだから全然反撃できるのか見えますね行<笑>ってしっかりしごだる<笑>グランドいい技だなー<笑>投げてだからの表もう一回フーリガン続いて表タッタッタッ ああでもこの状態全然あるやっしっかりとがめましたねうーおお、見てからたいよ、いれこれはお、おいしい、ダイパー入って、ーいって、あーあかっこいやーここで男が止める。 <笑> そ, う そ, う そ, う そ, うそうですねハクの殺意が高かったですね<笑>そうですさあ続いて松木雄さん1キャラ目ですねはい 2P 側は松木雄さん最後の1キャラ目かなですね SK ですね 2P からかな<笑>さあバイソンさ k これは膝がないの で, いでどうなんだろうな まあ、なんか個人的にはックスキャラもかなりいけるような感じがしますが、お、うまい、お、うまいうしっかり押しいきが、こんなにもきついか、ただクレイジーソースたまるぞ、上がってくよ、ダメでしょ、さあこれは、えー、最後はどうする、おお、ちょっと、ちょと、おおおおうい、う<笑>わ<お>ー、<笑>昔のゲームだからしょうがないけど、ダメージ量に下がるのダメだよ、あれ。 全然分かんないもんこれがバイソンのね、いいところですかセン先スとかのあのバカみ、ね、<笑><笑>たいなヘビィングともらいますからねちょっとももしもしカップもちょっとあ の, のいろいろ言いたいことがあるんですけどっゃいうお礼はアンーしっかりコンボからお見事うまい<笑><笑>さあ続いて 池袋デブさん2キャラ目ですね<笑><笑>あでたやっぱり思った通りですがいやこれでマジでやりづらいのなんか知らんけど<笑>え<笑><笑>でもあれ あ, あれなんだっけギリギリの、はい、あれ以外が変わんないの どうなんうね、僕もあの正直大山以外で SP が見ないですよ<笑><笑><笑><笑>よそでも全然見たことがない<笑>、ね、<笑>この前 VS のあれ東大戦でこの人に当たって来られました あ, <笑>あんまりい思い出ないんですよ、ね、<笑>どのくらいその違うのかがわからないとこですが<笑>でも使わないデミリが<笑>さあ2に当たって おごいここあそういうことね垂直ダイやりゃいいぞさあ答えが見えたようなこと、ね、ーあであ、ね、あー最後で引き逃げ分かってても出せないよほらほらこれこれこれこれはああすげえな今のあんなふうに戻ってくるかあでもあれ小中大であの軌道が変わるってことですかねへ い, いや分かっ…なあ高さが違うああなるほどなるほど 正直ね、ナイトメアがないそう、どのくらいあるのかと思ってますけどああいうネタもあるもんです、ねうん、ああおおさあしっかりクレイジーあまあ、そりゃね話で次はあデレロー次はデレローさんでーす デレローさんの2キャラ目ですね、まあ、竜でしたあどうもハクです最近なんか日本占い協会とかいうなんかメール迷惑メールが<笑><たん><笑>半端じゃないハクですよろしくお願いします杉さん流星は得意ですかっていうかバイソンやってると流星が一番楽しいあっホですかああじゃあだから今だから、はいはい、男, 男さんは絶対に聞か テンンション高いやつ<笑>なんかでも男バイソンは結構竜を嫌ってるような話でしたがどあ、ほですかなるほど今なんかこ…小足で止めたなペットで逃げてなんかバイソンが小足の音がおっと高めだったが投げてあーこれピヨラないピヨラないがあーっとアントビが速かった 京さんさんですね、まあ、じゃあ順当にこれは男が逆立てしてるかな追いついて3連勝4連勝ここで京さんあーなんか大パンだったが後ろに行っていたこれは珍しいあーっとうーわ 竜巻出していたがハンパがたまってい た, かせねたいのかああバックジャンプ台形あっガードしているアドあっどう殴られな い, れないあっとこれは見てからクレイジー あーっと、ワンだった。あ、俺だ。いってらっしゃい。ってことは、次もまたや、キャミそうですね、ハクくんにキャラ名は、何でいくかなー。お, お !DJ! はい、<笑><笑>やりづれ、これも。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 はい、しっかり反撃おいいおちょっとタイミングが合わなかったか投げ返すうまいそうそうそうこれありあり、うん、あのー、バイソン起き上がるタイミング遅いからねうんなるほどおエアスが踏んでスリーを返す今は投げ返されてとはいえこの体力いってあッドが届くよ投げ る, ら る, ーるーおっと<笑> なってますあなるほどね、なんかありましたよね、起き上れるタイミング、う違う違うんだっけ、力によって違うんだよね、違うそれにあのメーバレボディでしょ、っとょっと攻めるの嫌だってくる、宙でこかす、さあ、距離を乗り出た小だがスライディング、裏から、おーおいおいおいああ、引かれなかった、生きてるってす素晴らしい、<笑><笑>いや、なんかし、<笑>死もうちょっとしみそうやね、ここで。しっかり<笑> ダーク D. J. 勝利、おめでとう。じゃ、副将友田さん。さあ、続いて出てくるのは、副将のとも田さん二キャラ目ですね。お、バイソンですね。じゃ、あバイソン地獄。バイソン地獄。<笑><笑><笑><笑><笑>さあ、ニカさんからの、友田さんの手がですね。あーあーさあ、からない、<笑>ヒーローアート賞、ね。お。この方 D. J. 有利と。なる、ね、ほど。うんうん、そう思う。お。 す<笑><笑><笑>げえそうそうなヘッド<笑><笑>おーコパン重ねて投げに行くとでも今ほんまにキック系の技通常何でどこでもめてるのにホントにうまい しっかり見てる当たらないのかあれーおーっとヘータで、ね、<笑>謎のマシンガンが出て外足は刺されるうーらっとーさあシュシュバイソンゲージがあるぞ危っあぶないおお出たー DJ の謎判定 何, 何 はい、DJ はね、全体的に技はみじ、まあ、なだかないんですけど、判定がゲロ強いというのを、で潰されなかったペシッてね、さあしかしゲージはかん、おおしっかりガード、ーさあしかし走ったぞ、いっ て, て, て, ていや、エアサイドで切り返す、おヘッドで、おっ、投げはしっかり見てましたと。 リュさんお願いします<笑>いやーやはりね使ってるやっぱキャミー使ってるからあれですよねやっぱ投げの対応がね投げ返ししっかりしますねさあワンピーガー大将リュウさんのベガですねベガ DJ は結構 DJ が強そうな感じはしますけど投げておーっとコンボミスるがあのジャブショーキックで大敵か強い強いね めっちゃ開してるよねアイテムクエストみたいに聞くあっそ う, そ, う<笑><笑>そうねおっ投げるさすが投げの嗅覚はさすがといったところかおっキスゲーマーさんこんばんは最後で裏から投げる壊し、投げ受け身はないヘッドで削ってあー踏まなかった まあ、これはまあゆっくりクルージングというかあれですかねゲージもあるし出してああ無敵やばっ切れちゃうからねああ、うん、おをヘッドでケースするかな<笑>さあ劉の勝利ですね、うん、さあ大将戦ですああまあどうなんだろう割と機能するのかな さあ出てくるのはツーピーカー大将、松木雄さんの X サガットですね。なんだカンタでサガトよベガにブがあると、なる<笑>ラー、えー、いい勝負であると、なるほどお、うん、光っている間に合っちゃう、や, うやっぱ体でけえからな、<笑>そうそう<笑>さあこれ、リュウさん、ディッチ。 あを使っ て, てもあれを狙ううんねそうねチラ足で蹴られてしっかり対空ただダウンはするちょビリバってああいうがいいよううわーとタイガータイガーで<笑>投げる知らないが追ってくるがお ー, おーしっかりリュウさんが決めたというわけで第5回 ニュートン、木曜東西戦は安否側の勝利です。おめでとうございます。わー。やっぱ、ね、<笑>男バイソンがだいぶ活躍してましたね。まあ、そうですね。<笑>はい。おかげさまで。投げ、投げー、開始できなかったな。悔しいな。 あのー、ダウンした後のね竜の後ろに行って中足埋めるやつね、うんあのうん、一緒に練習したけど出たら勝って た, き た, かった出てたら勝ってただけあとは出すだけ<笑>あとは出すだけ<笑>ということでね、はいまあ 目、え、標、ー、東西戦第5回いかがだったでしょうか。はい。まあみんな気なげにあのー、なんとか s t o s しに来ております。<笑>そうですね。はい。うんでまあ来週まあやるかどうかわかんないけど。はい。はい、まあとりあえずまあいつも通りの試合の配信は、まあ、だらだらやっていくんで皆さんまあよかったら見ていってください。じゃ今日は本当にありがとうございました。はい、したありがとうございました。今回ですおおお。じゃ配信の方見ていってくださいな。 10先見たかったらあの、自分から10先のね、立候補してくださいね。アデンコさん VS 誰かになります。その場合。あの、必要あらば場は僕用意するんで。はい。 でそのわけで、本日は、ワンピガー勝利ということで、えー、現在は農場配信しておりますが、まあ、現在、えー、こんなご時世ではございますが、一旦引き続き、まあ、何でしょうね、毎日毎日、その、社会情勢が変わっている現状ですので、 配信含めて、イベントがどうなるかというのもなかなか、あの、次回開催予定は言えますが、確約ができないところが、あの、心苦しいところではあるんですが、現状つどつどのジャッジをしつつ、なるべくできることはし、毎日毎日やっていければな、というふうに思ってますので、ぜひタイミングが合いまして、あの、お気持ちある方は遊びに来ていただければと思います。というところで、ええー、と、とりあえずは、 まあ、10時半とか40分くらいまで、ロジ合をちょっと流しつつ、またタイミング見て、ちょっとマイクで一声かけて、本日終了という風にさせていただければと思いますので、しばらくは路地配信をお楽しみください。今日はありがとうございました。 2時45分を回りまして、同、え、時、ー、配信やっているところですが、まもなく配信の方うへ始したいと思いますし、来週がどうなるか、えー、現状は予定はしておりますが、皆さん、もしこの辺の来週もやってよかったら引き続きよろしくお願いしますというところで、対戦終了後に配信、えー、ストップしたいと思います。というわけで、本日終了となります。ご、えー、ご視聴ししてくだささったた皆さんありがとうございました